島県高崎市上習牛ステーキハンバーグの店、GGC 高崎本店です。GGC 高崎本店では、弁石、禁煙、そして敷地内の方でも禁煙とさせていただいております。ご協力をよろしくお願いいたします。